新不動産情報お待たせしました。せししまどうもベタのすみまスん芸人 WC 新宗圭です今日もですねトゥードゥック市サマーセットに来ております前ねちょっと紹介しましたが今回はサービスアパートメントタイプということでちょっとお部屋もね違うみたいなんでめちゃくちゃ楽しみです本日も紹介していただくのはこちらでございます 杉本さんうざいだけど今日特別にちょっとベトナム人の方がいろいろ質問には答えてくれるみたいなので困ったことあれば全部聞いていきますんで皆さん是非楽しんで見てってくださいそれでは行ってみましょうレッツゴー レジデンスラウン ジ, ジ, ンウンジ、はあ、お客さんが来た時とかに、うん、案内してミーティングルームっていうか広すぎるめちゃくちゃ広いすげえちょっとお部屋が楽しみです廊下、うん、とかも前回はお店できなかったんですが今回特別に。 漂っ200待ってる来ました。<笑> あって、ここシシシュュューーーーーズズズボボボッッックククスススもフォルムののだからこの広さですよ広過去最高の広さだよキッチン周りここでもだってパーティーできるんじゃない何とキ、ね so あーだけ焼きとかその匂いが出るものとかってことそういうのはこっちで閉じて言ってたうちの嫁その餃子とか焼いたらさもう匂い出てもう家中がもう餃子の匂いだらけになるけんそれはちょっと換気扇じゃ取れんとなかなかただここはもうドアで密閉されるからここでやってこうちょっとドライキッチンってその俺は確かにドライキッチン に行かせてくれよでこっちでその野菜カットとかだったりねその最後の味付けの段階とかできるっていう収納めちゃくちゃあの全部あるからね全部ですよ全部でおい皿並べて乾かせるやつ全部ありますよこれオーブンかオーブンですわグラタンとか作ったりできるやつしてレンジもあってで3口まあ3口といえど向こうにもコンロありますんで あ広いわウェットキッチンからこっちに行くと洗濯機と乾燥機も備え付けてありますこの部屋がだってドライする部屋でしょ広ない<笑>ここ住めるぐらいじゃん東京の若手芸人これぐらいに住んでるってここにシャワーもトイレもあります そ, こだよそしてリビングリビングも過去最高だしセッティングもされてますよこうやってね<笑>高級感のあるお部屋ですからこちらの食器類も完全にインクルードもう含まれてますから家賃 リビングのソファーも杉本さんがいたら開かれたのに俺一人で開かるのかなこの広さヤマヒ広じゃないいやほんとすごいよ1234567え66いけますわでこれもスピーカーもすごいもうテレビのスピーカーも家具のセンスもすごくいいですね統一感があるというかさこの絵とかとモダンな感じというかさすごく素敵選んだ リバ ー, ビューですよこの目の前のさこの通りの感じさホワイトハウスの感じじゃんもうホワイトハウスってこんな感じになってるの知らんけどあんまり最高やプールいいあやってでここさ、ドーホントイ人だったの知らんかったけどすごっでベランダも広いしやばいねんマジで過去最高のとこ来たかもこちら行ってみましょうじゃな スモールベッドルームだからスモールベッドと言いつつ結構広いです今までのスモールより広い感じがするクイーンベッドですスモールベッドルームだけどクイーンベッドってことは2人は確実に寝れるサイズですからねからお子さんでもいいし夫婦とかでも全然いいメインで寝かせてよそれを<笑>いや夫婦だかほ ら, ら泊まりに来た時とかさ案内してさこういうの置いててさ匂いもすごいし日本人の方が管理してるだけあってすごいきめ細かいサービスが行き届いて 出ます。激アツです。ブルーベッドルームといえど収納はちゃんとありますし、ね、このライトがあるだけでも全部見えるん、ね。ここはここも収納です。収納もたくさんだもん。そしてこちらタイプとしては先ほどと同じようなタイプですが。 こちらにも収納さらに広い広さあ次手やしゃあさっきのスモールベッドにはトイレとシャワールームなかったけどこっちにはありますね鏡広マスターの広さよこの鏡でシャワー杉本さんが言ってたらライブやせん引き返しグレー さいさんがたらこれれをね言ってくれてくたはずここにね登って隠し扉を探すみたいな違うよシャンプーとかねシャンプーとか置けるのがね下についつい置いてちょっと泡だらけになったりとかこのぬるぬるになったりするのを防ぐというえちょっと待ってこれ何 ええええええ え, え, えこっから窓を開けれるやんこれは嬉しいいやマジシャワールームとかねちょっとねもう熱でこもったりとかするけど全然違いますね上も開けれるし入ってる時はねちゃんと閉じればいいし嬉しいなんかちょっと初めてャスそしてはいさあそしてこちらい てみましょうここもだからトイレとシャワールームさっきのは、まあ、同じくらいですがシャワールームはもっと広くなってるこれはちょっともう嘘偽りなく「ゆたい」っていきますぐらい広いですこっちの方がでまた換気ができる窓もついてますと。 細かいやっぱりなんかね、グラスがあったりでこれもおしゃれだしさ、やっぱりこのサービスアパートメントならではのきめ細かいサービスがすごいね、感じられるんですよ。そしてここはまたスモールベッドルーム。やっぱスモールと言うにはふさわしくないぐらい広いです。視聴者さんとの距離感めっちゃ離れてると思うんですよ。こんだけ広い。東京ドーム2個分です。いいでそんなない。でも収納もね、もちろんですが、ありますし、ベッドルームにテレビがある。 えー、これマスターベッドルームじゃないでしょもう一個マスターベッドルームがあるって聞いてますから私でここもささっきのリビングと同じぐらい開放的な感じここも最高やん眺めマジ最高やんマジでなんか天下取った感じするわいよいよマスターベッドルーム行きたいと思いますマスターベッドルームの前にお部屋がはー あだからもうあるじの書斎的な感じで使ってくださいとはかどりますよこれでやったら窓もありますからねコーヒーなんか飲みながら仕事できますよ快適やわいよいよあるじの部屋へうわゴージャス広いしってるでも収納もここもありますよ ももああるしアイロン台もありますよこの鏡もでかいマスターですんでねやっぱ鏡もあってこういった金庫もありますよでこういう鏡もありますしスーツケースとかをのっけれるやつもなんかこうあこれあったらいいみたいなことが置いてあるのがやっぱり嬉しいこういう一つ一つ気遣いっすよもうホテルと一緒よねそうねホテル確かにホテルみたいですわホテルのなんかその デラックススイートみたいなそういうところに泊まってる気分でテーブルももちろんマスターベッドルームなんでありますしそしてマスターベッドルームのシャワールームシャワーだけじゃねえぜ浴槽あるぜギャスー食べたさんシャワーも浴槽も広いですよここもね先ほどの ラインド形式でこう上げて外も眺めながらお風呂にも入るえ見えるじゃんさすがに上から見えるまあ換気完璧にできますからこれで窓開ければねめちゃくちゃいいやんすごい大重計もあるこれ本ージはここだけかもしれないですサービスアパートメントだからこそこういったものが置いてあるのかなお子さんがいる人とかはね子供がここに乗ってこう手洗ったりとかできますから <笑>すげえなで茶ャるんも紙ですよ。浴槽プラスアバルバム茶ャるもあるとこういうとこに住みたい家賃を当てたらタダで借りれるコーナーさあやってまいりまして家賃当てたらタダで借りれるというコーナーですがこれね今回はね案内してくださってる方がいますのでその方に家賃を僕が当てたらタダにしてくれるというありがとうございますじゃあちょっと呼びましょう マジででーベッドルームでしょ200平米高知市中心地からはタクシーで25分ぐらい弁当市場までは15分ぐらいで着くファシリティすごいですからね子どもプーラってこの大人のプールもめっちゃ広いし、はい、でテニスコートでバーベキューエリアもまたありましたね、はい、でジム、はい、あとスカッシュコートスカッシュコート、はい、やば広いやこれマジでめっちゃいいわ、はい、子どもが遊ぶスペースもあって僕あの。 すすごく使いますこういったスペース、はい、子供が前回も紹介しましたが、まあ、プールあってもうジムあってもう他にもな施設テニスコートとかもたくさんありましたからもうそういったものもありますしでキッチン2つあっていやこれマジで高いぞと当てて俺家族全員呼ぶわベトナムに俺の中川家の家族と嫁の実家の家族、うん、全員ここに住まわせる安っ4500ドル でもね、4,500 ドルぐらいだと思います正直ねーベッドルームはこれはもう、こんぐらい行くでサービスアパートメントでしょもっと高いかもっと行ってもいいなサービスついてるもんだってド洗濯はあのしてもらったらプラスでお金が発生しますというまあ、だから掃除とタオルシーツ交換ってことよねだったら今 4,500 ドルで行きますもうタンパン見て0る ドルめっちゃ安いない、yeah, uh, 水電気税金全部含まれてて3300ルマジで安い最高 いやマジで安いよこれ 3, ってマジ安ないいやこれねマジ日本人の方どうなんかねこの広さって難しいのかな選ぶのね家族何組かとかその誰かとルームシェアとか1000限りはフォーベットってなかなか借りづらいかもしれませんがいやこれは安いっすわでちょっとですねツーベッドルームもあるみたいなんで行ってみましょうそれもちょっと楽しみこれだけすごかったらさあツーベッドルーム ルームの作りの感じで一緒ですね。でも家具も一コトだけ違うね。この大きい鏡があってのシューズボックス。ううう ーベットルームには十分の広さで、テーブルもちょっとなんか大理石これは大理石でしょ大理石じゃないの思のちょっと、ねあのー、さっきとは違うテーブルの作りですよそしてキッチンも広いしなんか高級感がやっぱ あ, りあるね置いてありますよトースターもあるし冷蔵もあります収納も十分ですよ細かいこのライトのねおしゃれな感じもありますしで 洗濯機を置く場所ツ、ね、ーベッドルームなので、ここに干したりとかするんでしょうかね。さあ、そしてこちらリビング。なんか広く感じるね。こう、奥行きがあって、ここにもベランダがあって、この外もこう見えるけど広く感じます。ツーベッドルームで80平米ぐらいで、うん、ドキューもっと広く感じます。こちらスモールベッドルームとなっております。こちらも、収納も。 十分な広さはございまして、ライトアップもされてます。これやっぱすごい出来たてで、まだまだ綺麗ね。壁とかも。壁じゃなくてもよくないその家具は。家具とかそういうのでいいよ。ほら、家具も、ベッドも綺麗ですよ。もう誰も使ってないですから。まだ。次行ってみましょう。続いては、じゃあシャワールーム。こちらも2個、ヘッドがついております。いやー。 マ, ジで綺麗だ本当にマスターベッドルームに行きましょうじゃあテレビガン画面ガついてますではマスターベッドルームなりの広い収納ですよこれだけ広いベッドも広いツーベッドルームもいいねこちら浴槽ありますシャワースペースもあってこちら浴槽もシャワーで洗うことができると、うん、2つ付いてますでまた窓がついてるので換気ができるという最高やんブラインドもありますので 隠すこともできます、ね、家チを当てたらあったらで借りれるのコーナーこれもね当てたら借りていいという承諾を杉本さんにいただいたので考えていきましょうまあねこれは80平米で2ベッドルームサービスアパートメントで家具とかも綺麗ですしね4ベッドで3300円。 単純に計算すると半分で割ればいいんですよ1600ドル単純に計算ただね半分じゃない気するんよねもうちょっと高いと思うよ1800ドルでいきたいと思いますボ タ, ンボ タ, ンボタン 1400ドルいやし半額切ってきたよめちゃくちゃ安くない2ベッドで1400ドルすごいなこんだけ新しいお部屋でファシリティがすごいんですよここマジですごいから1400ドルで借りれるこれはマジでちょっと皆さん2ベッドルームだったらねご家族の方でも選びやすいお部屋となっていると思います他にもたくさんエナセツさんはですねマンション持ってますのでぜひ下のリンクの方から見てみてくださいそれでは 以上、ポーチミン最新不動産情報でした。また次回お会いしましょう。さようなら。